お待たせいたしました。トークセットをご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、栃木行きです。次は、南室の村、北宅の村お客様にお願いいたします。郵便については、携帯電話の電源をお送りいただき、それ以外の場所では、マナーモードの設定度で、車がご連絡ください。 すごい。1, 2, 1.